演武開演どうも私のずれずれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちこちらファミリーマートのキャラメル商品です5品を食べてま思い ま, すまず1つ目キャラメルラテ2つ目ミルクアイスミャキャラメルラテ自家製キャラメルのブルーレジタテバウムモニーラがミルクふわふわシフォン そして、るくるくるるミルクで絡める感じです。この以上がいいですね。うち3つは森永コラボ商品なんですね。うーんどうでも甘くて苦そうだ。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。では、まずこちらのふわふわ視点から食べていこうと思います。これだけ中身見られなかった。コンビニスポーナーの薄い、ここまで包まれているリップサイズ。やっぱりお客様ですから、 ちょっと時間かかりますねすいでにあとボロボロ落ちるねそれでは中をキャラメルポイ入ってますねではいただきます 福キャラメルふわふわしョんは本当にふわっとした生地の中にキャラメルホイップクリームが入っていてその苦み甘みを口の中にふわっと感じることができておいしかったですがいかがで粉粉とがボロボロして食べづらかったのは残念でしたねというわけでこちらも提出させていただきました2つ目に食べたこちらプルプルミルクレープは噛んだ瞬間にミルクレープのふんわりもっちりとした食感の生地と 中ができるキャラメルクリームの甘さと豊かにより溶け合っていきました食感とともにキャラメルを味わうことがくておいしかったんですこちらのテイストさせていただきますそして次の自家製キャラメルのブルーベ自家製バウムこれは今まで2つは甘かったんですけどこれはどちらかというと苦みの強いクリームキャラメルでしたねなので最初に苦みがきてジャリッとしていてあとからプリン風味のクリームが来るそんな感じでした なので、ね、前の2つは甘さを楽しむので今日は苦さを感じるキャラメルといった感じでしたねあまり甘いすぎるのがという方におすすめなのでこちらも軽速です、ね、そして最後に飲んだこちらの2種類のキャラメルラテは、まあ、こちらがホットでこっちがアイスなんですでどちらもこのキャラメルソースを入れて飲むものでキャラ森り上がりキャラメルの甘さを感じることができましたが こちらは言うとホットの方がやっぱり氷を薄まらない分よりキャラメルの甘さを感じることがありまなのでキャラメルを感じながらホットの方をお勧めしますもちろんアイスの方うはある程度は感じられますがやっぱりホットに比べるとおいしいかなということでアイスをこちらホットをこちらのケースとさせていただきますご視聴ありがとうございますコメントしていただけると嬉しいです